おっす道ジョくんひとつ人格完成に努めることひとつまとの道を守ることひとつ努力の精神を養うことひとつ礼儀をもんずることひとつ決起の湯をましめること正面に礼立ちまーす<笑>おっすみんなー久しぶりー会いたかったぜー <笑>会いたかった久しぶりーお久しぶりだよー2週間ぶりですかね寂しかったんじゃないですかフェスがあったからふわりに会えなくて CM 見てくれたありがとうふわりは実際のところあのー、2週間ねあの大休止だったからねみんなに会うのは久しぶりということでちょっと。 あの、どういうテンションで行けばいいか、ちょっとわかりません<笑>。これで合ってますかね<笑>あー。あ、会いたかった会いたかったあ、ちょ<笑>貴様、目を離した隙に。影をつわものの拳ありがとういっぱいチキなあちゃんありがとうはっ<笑>やったいっぱいありがとうありがとう じゃあね早速えっと、えっと、みくれたギフトを一個つけちゃおうかな。ゆつきのダンポポーおしとるこい<ー><笑><笑>あっこ<笑>いともあやと 今日はね、ちょっと調子いいですやっぱ2週間の休息はふわりを成長させましたね<笑>ちょっとフットワークが今日軽くいきますよはーいではえー、ね実はこのふわりあちょっとちょっと<笑><笑>、えー、はいじゃあねこのねふわり塾の配信を見て実はお便りを送ってくれた文科生がおります 今日は、えー、最初にその門下生のお便りを紹介したいと思いますこちらーはじめましてーオスオス最近門下生になったものですまだ時間は浅いですが動画を楽しく拝見させてもらっていますオスオスところで最近私はフワリ師範に感銘を受け統一制限を行いながら筋トレをしているのですが スイーツや炭水化物からの誘惑に心が折れそうになる時がありますオスオス今はただ誘惑に負けないよう心を強く持っているだけなのですがジョギング中に無意識にコンビニに入り陳列棚の前でスイーツを見ながら「ダメだダメだダメだダメだ」とブツブツ言っている現状でいつ誘惑に負けてもおかしくないですし <笑>負けなくてもいつか店員に警察を呼ばれるかもしれませんおすおす<笑>そこでふわり師範に質問なのですが師範は糖質制限をしている時どのように悪魔の誘惑を立っているのですか私が道を踏み外す前にぜひご教示ください最後にこれからもふわり師範の元気いっぱいの動画生放送楽しみにしておりますおっすおー 糖質やってくれる<笑>あの、あ、フワリーはでも糖質制限解除したからちょっと、あ、いただきますね、すみませんさも<笑><ンボ><笑>ありがとう、糖質なんかお便り送ってくれた門下生に結果ってるね<笑>ごめんごめんごめんあの、でもか、かフワリーは解除してから別にうんうん<笑>はい、ではねフワリ師範がこのお悩みにズバッと解決したいと思います ワリもね、今は解除したけど糖質制限はつらかっただってほぼあの、美味しい食べ物が糖質制糖質だもんね<笑>だからこんな時どうすればいいかというと解決法はこちら自分のあの全身の写真をあの願わくば えっとパンツとシャツ1枚の方がいいかな自分の全身の写真を撮ってそれをスマホの待ち受けにするこれはなかなか聞きますよまあねはたから見たらちょっとナルシストっぽく見えちゃうけどこれはね現実に変える携帯ってさあのー、普段見るじゃんみんな何気なくその時にさ自分のさその見にくい姿を見てごらん <笑>糖質なんてもう取りたくなくなるよそういうことでそれでも<笑>それでもそれでもね誘惑に負けちゃいそうな時一回ね落ち着いて自分と対話したらいいと思うだからダメだダメだダメだってあのー、陳列棚の前で言ってるのは間違っちゃいないもうちょっと深いとこまで対話してごらんふわりはこんな感じはあ このメロンパン食べたいなチョコチップ入ってるうまそうだ<笑>メロンパン食べいメロンパン食べたいメロンパン食べておいふわりいいのかお前これまあ、その今メロンパンを買ってお前は本当にいいのか糖質制限してるんだぞ上の後ろの糖質の量見てみわかった 85グラム<笑>びっくりするだろう。メロンパンってそういうやつなんだ。まあね。これで我慢しろ。現実を見ただろう。でも、もう2日我慢したんだよ。食べさせてくれよ。メロンパン1個だけいだ。ゃ2日我慢したんだから。2日我慢したんだからお願いだよ。ダメだフリ、ふわり。お前2日我慢したんだぞ。 二日我慢したのを、その一日のためだけに、いいのかスマホの画面見ろ。買いません、うん、<笑>っていう、こんな感じを、ありがとうございます。はい、陳列棚の前でやったらいいと思います。<笑>もしもし、ポリスメンって感じ。<笑>はい、では、解決したよね。 素晴らしいではみんなもねこんな感じふわり師範にズバッと解決してほしいことがあったらえっ、ー、とこちらもね<笑>ふわりのふわり師匠へ送るお便り募集中<笑>マシュマロでもいいしリップでもいいし DM でもいいので送ってくれ お悩みとか、質問とかちょっと聞いてほしいことがあったら何でもいいよふわりが、ズワッとスパッと解決しちゃいます送ってくれるかないいともーありがとうございます<笑>はいでは、待っておりますはいよし<笑>ポリスメン警察案件大丈夫大丈夫あー、我慢してんだなっていうね そんなね、すぐ警察は来ないからね言うてねはーい、はい、では次ここで恒例のジブリモノマネをやりたいと思いまーす332 <笑><笑>えちょっと待ってあっちょっと待って<笑>あー何をやればいいのかな何をよし<笑> へいー欲しかったんですよね。しょうがないなぁ。もう、2週間ぶりだからね。<笑>戻ってきたふわりの、よし。あまる、ありがとうシューティングストーあまる、やとう<笑>仕事ふわりね。助かる。仕事ふわり助かる。現場からは以上です。はい。では、ジブリモノマネを、なんでやねん<笑>やりたいと思います。前回好評だったので、今回もね、 こんなテーマでジブリモノマネをやりたいと思います。こちら気にになるるあの子に近づきたーい明日使える実用的ジブ リ, ゼリフー<笑>でもね、あのー、毎回ジブリモノマネをやった結果、あの、企画化されました。ありがとうございます。 <笑>これはねまあね新生活が始まって恋の出会いが多くなるんじゃないか多くなるねで今回はどんな恋でもこれを言うだけで絶対に成功するふわり直伝のジブリゼリフを伝授しちゃいたいと思いまーす<笑><笑> まあねえっとじゃあえっと早速やってみようかまずはこちらのシチュエーション好きな子がイメチェンをしてきたときに使えるジブリッツリフまあ、やっぱね季節がの変わり目は女の子はねイメチェン欲が強いからねあの大学デビューとかで急に髪の毛は茶髪にあのー、染めてくる子とかいると思います ね、ティアラもティアラをつけてくる子もいるかもしれないねそんな時にそんな時にえっ、ー、とーおすすめしたいこのジブリゼリフじゃあやりますよやります早速 や, やっていきましょうよしたけありがとうよしたけのマジカルティアラでイメチェンするね。きゃーかわいい<笑> あ、ではこれは学校でのワンシーンです。投稿すると、可愛い女の子が大胆なイメチェンをして、瞳とみぼれ。では、実演スタート。思い切ってイメチェンしちゃったー。どうかなー似合ってる。ありがとう。ティアラもつけてきちゃったんだ。どうかなーどうかなこれ。どうかなあ、ふわりくん。えっと、ちょっと、チャレンジしてみたんだけど、 どうかなふわりくん あ, あふわりの髪の毛星の色に染まってるよ綺麗だねはいー<笑>甘いですね甘い甘いかいまくいこれはねハウルの動く城よりハウルの <笑>なんで<笑>正解だよちょっと誰ですか<笑>あのねこれはハウルの動く城よりハウルのセリフです。ジブリ作品切っての色男ハウルなだけあってなかなかねあの作中臭いセリフをポンポンポンポン言うわけですよ。でねえっと<笑>あの、ね、こういうね臭いセリフなんだかんだねあの。 女の子は弱いと思う。かくうみんなのね、ふわり師匠も。ああ、ふわりの耳、新種のヤドクガエルみたい。触っただけで即死しちゃいそうだよ。って言われたらさ、<笑>照れちゃうよね<笑>。ヤドクガエルは言い過ぎだよ<笑>、さすがに。ああ、クガエルね、ちょっとうれしいわ。カラーリングがね、ヤドクガエルだよ。 あるあるだね<笑>こんな感じはいでは2つ目どんどんいきましょうシュチュエーションはこちらお化け屋敷で好きな子に男気を見せられるジブリャリフーこれはねさっき イメチェンでね、えっと、使ったジブリゼリフ成功したんです成功したで、デートに誘えちゃったわけですよ初デートで遊園地まあね、王道ですね、王道で、お化け屋敷に入ることになった君たちはどうする男気見せたいんじゃないかここで使えるジブリゼリフを紹介するよでは、こんな感じ、行ってみましょう うぅぅあぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅお化けだぞぅぅぅうぅううぅうぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ こんな感じ。<笑>えーっと、ああ、ありがとうございます。ああ、今日はあったかいです。現場は。<笑>ありがとうございます。<笑>現場あったかいです。はい、ありがとうございます。こちら麻生白正解。トトロじゃないよ。飛鳥、トトロじゃないよ。いい。白様でした。みんなが大好き、白様。千と千尋の神隠しより、白様のセリフでした。 まあね、あのー、腰抜かしちゃった女の子はね、おんぶもいい、おんぶも。まあ、男気があっていいけど、つまんない。つまんない。あ、ライムから、お食べ。うーーライムが元気になるよう、まじないをかけて作ったんだ。お食べ。これはおにぎりのシーンです。<笑> <笑>ねこんなね音部もいいよお得意があってかっこいいけどまあねあのまちなみに普通の男と ね, 差, あのね差をつけるために彼女の内なる力を解き放ってあげるのも自 主, 性が<笑> 自, 自主性がついていいと思います<笑>はい、はい、じゃあ三つ目いってみましょうか三つ目シチュエーションはこちら 好きな子が財布を忘れたときに使えるジブリセリフこれね、遊園地デート帰りです。ディナー誘えました勝ったも同然です。でも、そんなときにアクシデントが起こっちゃったわけですね。財布忘れちゃったって彼女が。そんなときに使えるこちらのセリフをどうぞ。 ああお腹いっぱい食べたーお寿司美味しかったねふわりとろたくごゴサも食べちゃったよー<笑>お腹いっぱ ー, はーいじゃあ、お会計しよっかやだやだやだ財布忘れちゃったはどうしよう。財布忘れちゃったなー財布ないなー どうしよっかな、財布忘れ。財布忘れちゃったな。こんな時。リーテラトパリタウルスアリアロスバルネトリエル。ありがとうございます。<笑>はい、このセリフ、こちらはですね、天空の城ラピュタより。 ラピュタじゃない、シータのおばあさんのセリフこちらの意味はですね「我を助けよ光をよみがえる」という意味なんだ「ラピュタ」の多い継承者しか知らない困った時のおまじないなんなんでツじゃないツじゃないよこれはね「助けてほしいそうな彼女に使えるこのね「我を助けよ光をよみがえる」というセリフですね 彼女がね、助けて欲しそうなときはあのー、このね呪文を教えてあげるのもいいと思いますねこのセリフのいいところはこのセリフラピュタのね多い継承者しか知らないんだよだからねこのセリフを言うことによって自分がラピュタの多い継承をしているというねさりげない自己アピールもできる<笑>ありがとうございます<笑>素晴らしいですねこれは。 いいっぱありがとうギフト唐突なギフト返しがパンセポンセありがとう八数字の八いっぱいありがと う, う, <笑>がと う, がとう膝も数字の8へいあやつきあやつきあやかえー、と八いっぱい八ともシューティングスターともラメンのあちゃのあちゃのあちゃん2個もツアーもののこぶしありがとうタパスもペコラもありがとうー<笑>こんな感じえっ、えー、とコメントもよしなるほど はい、師匠は王位継承者だったあーバれちゃいました<笑>ルシータ・ツエル・ウルフワリ<笑>あれ、ね、あのハラクタビトの本当のマナでし真の名と書いてマナです<笑>そう玉のしね王位継承者あこんな感じ<笑>はいではどんどんいきますよまだありますよではえっ、ー、とー 次のシチュエーションいってみまーしょう<音声>志望校に落ちた好きな子を励ましちゃうジブリズリフーまあありますよね自分だけ受かってあの彼女落ちちゃったりとかまあねあります学力の差はあの10人と色ですもんね<笑>あのなのでありますそういうことがありますあります ね、えっと幸せなデートがあれば幸せな時間があれば二人を裂く辛い試練だってあるんだそんな彼女が落ち込んでいる時にまあね下心ありありまあありありっちゃありありなんだけどそれを隠して彼女に勇気を与える素晴らしいジブリゼリフがあるのですこちらを紹介します <笑>あふわりちゃんどうだったの大学七こ庫落ちちゃったフフフフフフフフフフフフフフフフ はあはあは生きろそなたは美しい<笑><笑><は>い<ー笑>ふわこちゃんはね AI でふわこちゃんはえいだいで。 ふわわ、おは、は B 台でき会いに行くよ東部東上線に乗って<笑><笑>なんで×なんだよまるだろう<笑>素晴らしいよねこれねだってこの、励ましと褒め<笑>あのね女の子はとりあえず褒めときゃいいんですよ<笑>まあねなかなかの メンヘラでしたね。<笑>まあ、ね、そんなことはさておき、有名なこのセリフ。もののけ姫より、あしたかひこが三に言ったセリフでよー。これね、すごいんだよ。超肉食系女子、過去物理。の女子の三でさえ、不覚にもね。トゥンクしちゃったんだよ、こうやって、言われた瞬間、ずさってこうやってね。後ずさりしちゃったんだよ。 な、ね、こう、生きろ、そなたは美しい。という、統治法をね、使うのも、好感度アップですわ。アップですわ。<笑>直接的に相手を褒める。恥ずかしいと思うけど、いいことだよ。装飾系男子は、と、できないだろ。まあ、やってこうぜ。やってこうぜ。肉食になってこうぜ。<笑>直接的に相手を褒める。統治法で褒めることが、 いまとめたねはじゃあ次が最後ーシチュエーションはこちらー突然の雨で好きな子が困っていた時に使えるジブリぜリフー。まあねえっとまあ下校下校時間ということにしましょう放課後ね。証拠口の出来事です 突然の雨君は傘を持ってきたんだよだけど気になるあのあの子は傘を持ってなかったときねえ<笑>ねえ<笑>ちょっとやめてもらえますか、ね、営業妨害うばすよこれは。 もうなん、最後のにさぁ。ちょっとー、あ、ちょっと、ま、ちょ、まった、あ、もう見えない見えない。<笑>あ、見ないでコメントは見ないでね、猫、ね、傘を持っていなかったとき、そんなとき使っていきたいこのセリフです。じゃあ、りますよ。やだー、雨ー。天気予報では晴れるって言ってたのにー。傘持ってきてないよー。困ったなー はあ、あうんうんうん<笑>でもあっダッシュで帰るカンタ<笑>家に着いたカンタだから忘れたの 雨が降ってきたのに傘忘れるバカがどこにあるんだいバカ行ってーどうせ振り回して壊しちゃったんだよ違わいこの後ね、あの、さ気になるあの子が家を傘まで返しに来るんです。あ、違う、傘を家まで返しに来るんです。<笑>あの、この傘、カンタさんが貸してくれたんです。 へえ、あの子が。<笑>やだよ、こんなボロがさ。あの、メイもいたから、とても助かったの。でも、カンタさんが濡れちゃって、ありがとうございました。いいのよ。いつだって泥だらけなんだから。ちっとは綺麗になるでしょ。お父さん迎えに行くのえ。えらいね。メイちゃん、バイバイ。バイバーイ。 そのやりとりをこっそり見てたかんたブーイばあちゃん誰が来たんけー知らねー、えー、<笑>はいありがとうございました<笑>大好きなんだよこのし。うまいありがとううまいありがとうあのブーうまくない<笑> これね、カンタね、男気を見せて、ちょっとね、テンション上がっちゃったんですね。ビーンって言われからね。<笑>よく見てる。ありがとうございます。うちゃうあっパン<笑>えひょっうっ、えー、ありがとうございます。絶好調です。<笑>ねえ、ありがとう、パンセポンセ。あっいいと思って や, れやります。 お願いします。お願いします。アップ、アップお願いします。あ。あ。ありがとう、お母さん。ありがとう。いやっと、これね、つけてね、やりたかった。ありがとう。パンセポンサーやとう。 こちらでお送りしますね<笑>はいえっとはいこれはねファーリーが大好きなこのシーンですみんなためになっただろうこれで大好きなあの子落とすのは落ちんのおこしさいさいですねでは一旦ここで CM うん CM うん<笑> うん、CM うん<笑>うーんたまたま暇つぶしに YouTube 見ててえ親と会話とかだるいじゃんむかつくし接し方忘れたしそうそうあたしかわいいもの好きじゃんなんか歌ってみたとかダンスとかそんでね おすすめに出てきたから見てみたの全然意味わかんなくて藤岡探検わかんないしそしたらね隣でお母さん聞いてたみたいで昔の番組なんだって懐かしい似てるねってでもこのビジュアル<笑>二人で腹かけて笑っちゃった あとねちっちゃい頃お母さんと見てたヒーロー番組のダンスとか踊ってんの<笑>めっちゃ息切れてんの<笑>ウケる<笑>気がついたらお母さんと2人でふわりちゃんの動画見ててさ久しぶりにお母さんと話せた気がするムカつかなかったしうちのお母さんネットとか詳しくないからふわりちゃんの新着動画と生放送の配信日を教えてあげるのが今の私の日課かなえっと ありがとう。今度はお父さんにも見せてみようかな。ふわりちゃんの動画で家がちょっとだけ居心地よくなった。なんか悩んでることあるんならあんたも見てみるといいよ。おすすめ、ふわりちゃん。え、ね、え、いい話だよ。<笑>林の家庭を救ってしまった。 ふわりしわは嫌いだ。いやー、早しなかなかいい演技してますよね<笑>。ふわりが原宿あたりでちょっと引っ掛けました<笑>。これね、フェスで流れた CM なんだけど、見てくれた人いっぱいいるね。嬉しい。ありがとう。っていう感じです。はい。では、えっ、ー、とー、本日のメイン企画をやりたいと思いまーす。まるー<笑>。では、メイン企画、こちら クイズ眠いふわり後編はい前回やりきれなかった、えー、ふわりのクイズ後編をやりたいと思います前編もあれは後編もあるあのなかなかのねこちらも好評だったのではい続きをやっていきたいと思いますこのクイズ眠いふわりは答えるだけでねふわりのすべてが わかっちゃうクイズなんだ。俺もハッピー、君もハッピー。シェアハッピー。ええもうあれ、あの言うところです。<笑><笑>あの好評だったしね。えっ、ー、とまだまだクイズがあるので後半もやっていきましょうというこの素晴らしい企画です。<笑>では早速第一問こちら。ふわりは 一息で何回押すと言えるでしょうか。まあね、普段から押すと押す、押すって言ってるふわりですか。実際のところ、一息で何回で言えるのかなって、ちょっと疑問に思った門下生の諸君も多いと思う。まあね、君たちよりは言える。だって師匠だもん。一息で、お、百回。 一回ではない、二<笑>兆回、すごい、ありがとう、なんか、<笑>みんなのね、まあね、いろいろね、あるよ。はい、ではね、三択で答えてください、こちら。一番、二十回以下二番、二十一回から四十九回。三番、五十回以上。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>さあ。 えー、と、ではねこれこの問題なんだけどえっ、ー、と、ギフトねあそうこんな感じギフトで送って番号を送ってくれたらふわりも見やすい5番尻尾<笑>邪魔ですかね<笑>あのはい3番が多いですねやっぱりねみんなの師匠だからねまあ、50は優位に超えたいと思っていますではシンキングタイムスタート ライくんの答え一回違うよはいシーキングタイムおいえー、っと2が多いかなそうだねもっと攻めてこうぜ50回いきますでは実際に答えをやっていきましょうではいきますよ正解はなんかでしょうか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 はいついてこれたかなみんないっぱい言えたねまあねでもねもう押すっていうものは一回で十分です<笑>あんまね押すって言わない方がいいと思うふわりは押す一発にすべてをかけるそれが大切あんまり押す押す言わないように押す<笑>はい<笑>では 次の問題こちら3発飛んでくるつわものの拳をふわり師匠はちょっと早くない<笑>フライングやめてくれない<笑>あのふわり師匠は目隠しをしながらいくつさばけるかという問題ですはいではこちらも3択 1番0回<笑> 2番11 <笑>回から2回<笑>ちょっと待って言わせて<笑>言わせて<笑><笑> 3番3回全部ー<笑>どうでしょうかではシンキングタイムスタートー かくちゅう。かくちゅう。えぬくんの答え。ゼロ回、違うよ。か<笑>くちゅー終わり。四番。三回。三回では、ありがとう。みなさんの期待に、答えるのが、ふわりという。宇宙人です。では。はい、行ってみますよ。 あるぞあるぞ目をつぶりますお願いします。 どうでした手応えはありましたね。<笑>あ、えー、どうですか皆さん。<笑>ふわりね目つぶってるから分かんなかったんだけど手応えはあったね。これは3 <笑><笑>めちゃくちゃ送ってくれてありと<笑>なるほどね。数で攻める強いものに数で攻めるのは定石です。このあの、のああ最近ね、あのー あれ読んだから、えっと、えー、最近、あ、キングダム、そう、キングダムでね、やってた。コア、ゴーで倒せて。<笑>吉武タパスライム、吉武、膝、ふネコハノアちゃん、次長。次長、パセポセ、ノアちゃん、ピーマン、鍵を。エヌ、エパセポセ、鍵を、膝、ノアちゃん、フう、ノアちゃん、めっちゃ送ってくれたありがとう。<笑>正解は。正解は。 三番でしたー<笑>えー、回以上ですねえー、すべてフワリは避けましたあ、そうか、さばくんだった<笑>はいフワリはさばいてたということでした正解者に拍手まるはい、ちょっと熱ちょっと水を飲みます 小休止、おわ終りはい、では最後の問題です最後の問題こちらいってみましょ う, <音声> ふ, う, ふ, うふわりは一度もかまずに「雨にも負けず」を読めるでしょうかはい問題です読めると思いますかえっと「雨にも負けず」っていうのは宮沢賢治さんの えっとポエムポエムですかポエムです<笑>はいこれを 噛, め噛まずに<笑><やー><笑>噛まずに言えるかどうかっていうね問題ですこれは三択で答えましょうちょっと待ってくださいね<笑> 1噛むとかねえわ俺たちの師匠が噛むわけねえわ2番甘がみ3番聞けたもんじゃない そうそうそうそうふわりは体も動くしべしゃりも達者ということを踏まえてみんなシンキングタイムスタート迎中歓迎中おか一番が多いですかね<笑>一番が多いですかね。なるほどですね。一番が多いということではーいシンキングタイム終わりー はい、1番ですね<笑>はい、3ですか<笑> 3ですかねはい、はい、そうそういうことですかそう来たらこう行きます私は燃えるタイプです逆境に強いふわりお前お前らふわりが生放送何回やってきたと思ってるんや言えるだ言えるに決まってるじゃろ<笑>ちょっと緊張してる<笑><笑><笑>ではね ではね、早速正解にいってみましょうちょっと水を飲ませてくださいよしじゃあねかげおの力をかを借りますかげ<笑>のタンポポの力を借りますよっしゃーいくぞーお願いいたします 一回、一回、一回、十秒間ください。はい、お願いいたします。よーい、スタート。<笑>雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、えー、欲はなく、決して、えお、ー、ごらず。いつも辻褄が合わない、ええー、ている、え<笑>一日二合半、四合半、カレーと野菜を食べ、あえるるるる、この。<笑> <笑>あーすいません<笑>惜しいね惜しい惜しいねあの、えー、えっとちょっと<笑>決して怒らずか怒<笑>らず怒らず怒らずあオッケーオッケーあの今のはえっとリハーサルということで本番いってみましょう本番いってみましょう今まのはねちょっと練習だからねはいこっからは本番よーいスタート 怒怒怒らららず、怒らず、怒らず<笑>雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して、えー、と怒らず、いつも辻褄が合わない、髪、えー、と、1日、えー、4合半、味噌とお味噌汁と野菜を食べ、あらゆることを自分自身の感情に入れずくしゃみと分かり、そして忘れ野原のえー、と、畑のあの<笑>畑のこえな、えーと、きのこ、きのこ。 ちょっと<笑>あのこれさ読んでみ<笑>難しいんですよ思ったちょっとやめてくださいたたえてくださいわー、はい、はい、では正解は1番か<笑>むとかねえわでしたー<笑>はいうん。えー <笑>なんで<笑>なかなかね甘神みか甘神みということでえー、っとね甘神みえー、<笑> 1番正解<笑>はい3番の「聞けたもんじゃない」でしたねはいはいカタカナは読みにくいんですよあのはい ももカタカタナだしドラペンはいでは「眠いふわりまるっと分かっちゃう!」。 クイねむいふわり後編はここまでーありがとうございましたありがとうございましたえではええー、CM 一旦 CM ですはいまた負けちゃった俺才能ないのかな空手は好きだけど やっぱ勝てないと…すまんねーや…あやめちゃおうかな…うちは最強の格闘家を目指すバーチャル YouTuber 眠いふわりだようわ誰ふりだよ ー, だよーメソメソしなさんなふわりの動画なら毎回実戦で役立つ格闘技やテクニックを紹介しているよきっと君がもっと強くなるためのヒントが見つかるはず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 よろしくねはーいこちらもフェス CM フェスで流させていただきましたええ流させていただきましたえっとファリんたくで し, でした<笑>これもねなかなかね面白いでしょ健太くんこの後どうなったかはえご想像にお任せします では、次の企画どんどんいっていきましょうこちらーふわり初めての大喜利に、はい、えーこちらはですね体はふわりよく動くんですよねフットワーク軽いんであーですがえっとちょっとね脳みそがね、あんまりこう硬いというかしょしあのあれですねしわが足りないというかそんな感じでえっとなので 大切利をやって、ふわりの脳みそを鍛えようと思います。で、こちらもね、えー、視聴者参加型ですね。面白かったら、丸 フ, ファイトやで、ファイトやで。鍵を、あー、え、すみま頑張ります。<笑>ファイトやで、面白かったら、丸、えー、全然、ウケなかったら、バナナをください。滑ったら、バナナ。 のアイテムを送ってくれたら助かります。そんな感じ。はい。では、早速大喜利いってみましょうか。はい。テーマはこちら写真で、写真で一言ーえっと、バナナ早くないですかあでもこ ん, なこんな感じですね。そんな感じであの送ってくれたら幸いです。<笑> あ、でもえスネスウェってないよね<笑>。今のは<笑>滑ってません。はい、こんな感じ。早速お題はこちら。なるほどね。<笑>ああなるほど。ええー、ちょっと待ってください。ぽくぽくぽくチンぽくぽくチン。チーン<笑>はいありがとうチンプレイチンプレイ。はい整いました。 整えました。では、お題で、えー、写真で一言言ってみましょう。テーテーテーテーテーテー テ, ーテー。一心同体。三十死。スパルターン X <笑>。シャキーン。<笑>まずは下。<笑>上。 と<笑>説明言いりますかこれあの<笑>えっとジャッキー・チェンとサム・ハン・キンポー、ユン・ピョウのスパルタ X ですねスパルタ X 三重子のあの感じで言ったんですけどどうでしたかねバナナですかいやでもこれ知ってる人は面白いと思うんですよねてててててててで バレら、三重志、スパルタン、エークスはい<笑>次行きましょう次行きましょうはい、あ、はぁ、あ、記憶飛べ<笑>みんなの記憶飛べ<笑>はいでは次のお題、写真で一言のお題はこちらはい、えーサモハンかな<笑>サモハンですかねはい、ではちょっと考えさせてください シンキングタイムスタート。うーんこい、降りてこい降りてこい降りてこい降りてこいはい整えました<笑>お願いいたします あの現場はバカケですよ。ああ、やだ。現場はバカウケです<笑>ース。です<笑>あ、厳しい厳しい。ダウンタウンにいるかな、これ。<笑>ちょ<っ>と<笑>ありがとう、ありがとう。<笑>嬉しい。わ、ふわりいけんな、ちょっと。え、え誰よ、そのな。ねえ、面白いこと言わないで、ふわりより。<笑> <笑>誰がその女ですね面白いです<笑>これ<笑>あのライムもやったらいいと思う<笑>なかなかね怖いよこれは<笑>はいでは次どんどん行こうね次のお題はこちら<笑><笑>なんかもうあの役者の癖が強いですよねこれもうも う, ぼもう難しい最初からボケてるのはちょっと難しいですよ考えるのが も<笑>うえー、じゃあちょっと待ってください考えますはい整いましたお願いいたしますぶちょえ初戦の相手次元大輔 あ、面白 い, いですよね<笑>あの、あれですよ、あの銃を持ってるからこうじあの、そう、ありがとうございます初戦の相手、次元大輔はい、次行きましょう<笑>ってあー、手応えはいいですよね、手応えはいいですありがとうございます、丸あー、ありがとうあ、いいですね、フワリのペースついてきましたね<笑> ありがとうございます。あー、嬉しい。よっしゃー、いいぞいいぞ。ふわりふわりしょいきいきますな。よし、はいじゃあ四問目いきます。四問目の写真はこちら。うんー、これもね、これを。<笑>えっとはいえっと、はいえー、っと<笑>あお願いします。お願いします。 もろさんどうして現場に血が流れるんだズっチな<笑><笑>ドラゲナイトで来ると思ったでしょ違う違うズっチな<笑><笑>ララララサンバリツナイ<笑>ラララララサンバリ<笑>そっちでした。<笑>似てない<笑> <笑>なんでなんで<笑>言ってんでゃょどうして現場に血が流れるんだ<笑>もろいさん<笑>あっちょっとあんまやんない方がいいですよね<笑>ごめんなさい<笑>なありがとうみんなねありがとうございます甘くないですよあの素直に面白いと思ったらま送ってくれればいいんですよねはい×バツってなんですかね<笑> <笑>あ、ネバネバネバネバネバネバネバ。うさんでいけません<笑>。はい、青島さんでしたー。面白い ね, <笑>面白いね。<笑>面白いね。はい、では。最後です。最後の写真で一 言, 言。行ってみましょう。ほ<笑>ほ<笑>、日日ネタですね。なるほど。<笑>はい、お願いします。 はーいこの名前書いてない人零点でーす。<笑>はーいありがとうございます。あの手応えいんでもう一回いいですか？もう一個ですか？<笑>もう一個お願いします整えました。はいねみんな見てこれアメリカの機密文書。<笑> 痛 い, い, い<笑>痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いいいい調子に乗りました調子乗りましたあの手応えあったと思ったんですけどねあーあー怖い怖いよ現場がねあの現場で現場なんですけど1問目はわってドってなったんですけどあの2問目いった瞬間シュンッて。<笑> 孤独を感じましたよ。<笑>怖い、怖い、怖い。欲張るから。すいません。欲張っちゃった。あ、怖い、怖い。あー、な、なんだろ、うこれ。なんか、心が痛い<笑>あ。あ、あ、ちょっと。ありがとう、みんな。まるだね。はい。まるで。いいですかね。ま<笑>るで、ありがとうございます。<笑>ありがとう。どうでした<笑>なかなかふわり、師匠、行きますね。脳みそがやわやわ。 や柔らか戦車になりましたあっ<笑>点店点店いけるふわり笑点いけますかはいじゃあそっちの師匠にね え, えちょ、えっはっえっえっああちょっとなんなんだろうあの体をいっぱい動かした後よりも汗がひどいに<笑>これに<笑>この汗気持ち悪いー<笑> <笑>はいありがとうございましたー大喜利でした大喜利終わりー<笑>はいではね、えー、お時間も差し迫ってまいりましたので最後はお歌で終わりましょうー<笑>待ってくださいーでしょねあの今回歌というよりもふわりなんとラップに挑戦いたしましたーありがとうございます えー、以前ね、なんでかラップをし、なんでラップをしようと思ったかっていうと、あのー、同期のね、同志の、えー、ライムちゃんがね、ふわりのラップを作ってくれたんですよ。でふ、ふわりはそれに、それに感動いたしまして、ふわりもラップをやってみますかってことになって、ラップを一から学びました。温かい目で、あ、温かい耳で、えー、見送ってくれれば幸いです。ライムちゃんのね、アンサーラップです。 えー、っとね、ちょっと緊張なのかなえー、っと画面表うんルミンあオッケーオッケーオッケーはいではライムちゃんのアンサーラップ考えてきたのでい っ, ってみましょうミュージックスタートふわりのマイメン答えろぜ4面グリーンのメッシュ レナガのキャットアイ美少女のけしアメジストおめめ見た目と裏腹ダサすぎるムービー降りるぜ悪魔ギャルザロクバックパサーキラキラ輝く大学生活憧れ一人でミスコン一人で人道それが日常ライト君は君の心の中に止まらない脳内ドリーム 柑橘国際大学在学留年残念無念パッションテンションアクション急降下急上昇だが置いてかない見かけによらない丁寧な気遣い何でもできちゃうユーテリティープレイヤー作ったライムラップ噛めば噛むほど味が出るするめうるめ凄めトリックリリマジアンセムライムのライミングともに行くぜおこぜワッツアップ このパンチライン罰るずキーはライムちゃんをすっこっれー<笑><笑>えいよめ<笑>ありがとうございましたライムラップ以上ですちょっとあの髪風髪あっしよ し, よしはいどうでしたかえっと 一生懸命学びました。はい、では、ええー。はい。ではね、ここでもらったギフトを回収しようと思います。はっ。はっ。風のハリセン。膝のタンポポ。膝のグラサ、ああ、グラサ。はい。よめ。よめへめ。うん。 こののね、あのラップバトルでこうやって待機してるのがすごい好き<笑>はいありがとうございます<笑>はーいちょっととったでしょうかいー、はい、ちょちょよし じゃあえっ、ー、とせっかくなのでガチっこういう距離いきましょう行きます<笑>はーいわー<笑>あーかわいいいいね<笑>あいいですかこれちょっとあの撮ってください<笑>はいい1いい、えー、ああ<笑> ありがとうございます。ありがとうございました。はい。では、そろそろお時間なので、ここら辺で失礼いたします。お別れの時間あっという間だったね。相対性理論。好きな子と一緒にいる時間は、1時間が1秒にも感じるということです。相対性理論。はい。はい。では、えー、そんな感じで、あ、行かないでありがとう。 サパスのいっぱい掛け軸ありがとう。えー、っと、鍵をいかないでありがとうちわがた、ここにいるあはい、枠は閉じるんですねはい、終わりです<笑>すいません<笑>はい、ありがとうございました次は、えっと、4月25日にやります絶対、見に来てくれるかなーあお、あ、サングラスがいいと思う。<笑>では、最後は の墓でお別れいたしましょう